はい、えーと、こんにちはと。画面は今シェアしていますか映っていますか大丈夫ですか、はい、はい、大丈夫です。はいどうぞ えっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、まあ、はじめまして、こんにちは。バンガディッシュの、えー、アロムです。中大学で日本語を教えています。で、今日はあの、バンガディッシュにおけるあ日本語教育について、特にこのコロナ時代でどうなっているかについては、簡単にご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。で、主に4つのポイントにショートの当てた話を進めていきますが、まあ、3番のこのニューノーマル時代の日本語教育は中心になるかと思います。 で、その前にちょっとバンルデシスト日本語教育あるいは、ね、国の基本事情も含めて最新動向も簡単にお話しさせていただきます。まあ国としてはあまり広くないんですが人口は1億6000万人以上で人口密度は非常に高いです。全国の 98% の人はベンガル語、ボグワシャディスタンピ徒が9割以上を指されています。 国の外国語教育事情は簡単に言うと、まあ、日本語は独立してから50年近く教育されていますが、2017年から専攻課程も導入されて大きな変化が起きています。それ以外にもいろいろな外国語を教育されています。でバングデシュの基本日本語教育の歴史にもいくつか重要な あポイントを取り上げていますがあ画面を見ていただくと2016年のあ日本語教師会の設立そして中田学所で日本言語文化学科の設立が大きなあ出来事だと思います、まあ、その後、えー、と TTC テクニカルトレーニングセンターなどで日本語の講座が始まったことも結構日本語が広がっているあことが分かるかと思います あと、まあ、去年ですね、2019年は、日本語教師会がジャパンファンデーションのサラネットワークのメンバーになったことも申し上げたいと思います。で、バンゴディの日本語教育事情は、まあ、国際交流基金のデータからのものですが、簡単に言うと、えっとですね、はい、えー、っと、まあ、1993年からまあ25年ぐらいかな。 のデータですが、まあ、ご覧のようにどんど ん, どんどん伸びていっています。で、教師数も現時点で200人以上で、学習者数は4800人超えています。これは2年前の調査です。で、そして能力試験を受けている受験者の数字を見ていくと、これもかなり 増えていると思うんですが2018年から2019年はちょっと減っているかと思いますが、これはまた別のスライドでご説明させていただきますが、ちょっと別の理由がありまして、理由が考えられます。でまた国際交流機器のデータも主に見ていくと。 学習動機のほとんどは日本で留学すること、日系企業で働くことがほとんどで、これはこの20、30年というか、ずっと前からほとんど変わらないですが、一つご紹介したいことは、学習動機の動向的な動機からは少しずつ統合的な動機に変わっています。つまり、アニメ、生け花とか盆栽とか、そういうものには興味を持っている人が少しずつ増えていますが、 もうそれまだ多分1割以下かもしれないんですが。で、さっきのその JLPT の能力試験のあるですか、あの、データですか、えー、ほとんどは N5 とか N4 の学習者です。で、2018年からさっき申し上げました2009年、19年に少し減ってきていますが、この2つだけ比較してみると、実は N1 が 33%、まあ、30ぐらいは減ってきていると思うんですけれども、他はほとんど倍ぐらい伸びています。つまり何らかの理由で、これはなぜ保育に減ってきているか、ちょっと私にはわからないですが、あでも国の日本語教育はまた今、日本に行くチャンスも増えているし、また専攻家庭などの影響もありまして、逆に4から N3、年にぐらいのところは結構2倍ぐらいは。 増えているかと思います。まあ、NH はまたほぼ変わらないです。で最新動向をお話 し,、えー、しいたしまして、1つはあのこれ4年前、ッカ大学で選考過程ができたことによって、先申し上げましたように、えーとまあ、この選考過程も GLPT の上級レベルの 日本語能力、そして日本言語文化に関する知識を目指しています。で、これで今年ですね、あの1期生の学生3名が文部科学省の研究生として在番がガで日本体制研に推薦されていることは、結構大きな、あの、まあ、どうこうというかあのあの、日本語教育の学習者にとっても、私たちにとっても、これはまあビッグニュースです。 で、これもバングラデシュの歴史で初めてです。このように日本言語文化、あるいは日本語を専攻した人で3人もあ大使館の推薦をいただくことは本当にあ、まあ、珍しいというか、まあ、嬉しく思っております。で、そして、あの、先のグラフを、あの、表にも示したように、JNPT の中上級のレベルの学習者が増加していることも、この専攻過程の影響かなと思われます。 また、技能実習生を送り出しているし、また特定技能の MU、あるいは MOC なども、国、日本とバンガで国内で国同士での、そういう協定が結ばれていることが大きな変化です。で、同じように IT 技術者の送り出しも結構、日本語教育にも影響を与えていますが、ただし、この IT 技術者が あの人々の日本語教育は JICA がちょっとあの JICA のプロジェクトであのビジェットというプログラムができますとそこであの管理というか教育が行われています。でまた日本語教師会ですか日本語教師会もえとこの4年前はできましてで勉強会セミナーなどを中心に行われていますがまあこれからもえと中立の立場になって あの、バンガリシュの日本語教育を支えていくことが、私たちも期待しています。もう私は教師会のメンバーでもありますし、また大学の教員でもありまして、実は国内でも、あの、い, いろんな環境があって、あの、どちらかが中立の機関とか、あの、組織がないと、あの、なかなか人々を集めて、みんなで一緒にやっていくことは難しい状態です。です JALTAB はあの、まあ、教師会のことですが、こういうふうに、この新先生が来ていただきましてあのあ、日本語教育セミナーをやったり、でこの間、まあ、去年ですけれども、桜ネットワークのあーメンバーにもあーな慣れて、まあ、今年はこれ新しいまた証明書が届いていますが、まあ、こういうふうに、まあ、これはあれですけれども、オンラインでの授業、あーミーティングなどもやっています。 で、えっと、これから今、今日の話、中, えっと、中心的な話が始まりますが、えっと、ニューノーマル時代の日本語教育ですか、一応コロナの時期ですね、えっと、この新型コロナウイルスで、おとといまでですね、のデータで、感染者が41万人以上で、死亡者も6000人超えています。 だから、まあ、これは政府のデータですから、これはど、どこまで信頼できるか、それもありますけれども、一応、これが、まあ、多分、最低の数字だと思っていただければ、確かに、と思います。そして、他にも、あの、何回もノックダウンになったり、あと、解除されていますが、えー、っと、結局、3月17日からは、救急期間が、まあ、平行のままです。で、これは、 小学校から大学まで全ての救急機関は今も、ああ、授業が行われてないですね。あのあの大学あるいは学校は閉校のままです。で、えっと、ロックダウンは解除、一応、あの、解除されて、通、え、常、ー、の生活に戻れたというかあ、あの、事務所とかいろんなことが通常のあれに戻ったんですけれども、救急機関は閉校で、そこでもオンライン授業が導入されています。 でこのオンライン授業は6月上旬からは始まっています。場, あの場所によって、大学、あるいは救急機関によって、まあ、あのちょっと差があると思いますけれども、ほとんどは6月上旬から始まっていてで、明確な指示がまだないですね、義務付けられてもいないし、そういう問題いくつかあります。で、その中で最も大きな問題は、学習者の出席率はもう半分以下です。 まあ、たまに2、3割しかは参加できないというか、参加していないことが現状です。で、そこでは、まあ、どうすればいいか、まあ、私たちの悩みですね。でえっ、ー、と、私は、あの、そこでちょっと簡単な調査をやりまして、まあ、また、あの、調査のまとめなども最中ですけれども、まあ、それの一部はご紹介したいと思います。 で9月から10月にかけて、学習者32名と教師12名に犯行とかインタビューを調査しました。オンライン授業の主に短所と聴取を聞いて、そしてどういうふうに改善できるかなどを伺いました。で学習者側の意見として、まずは短所については、まあ、デバイスが不足している、インターネットが高いという、まあ、お金のことですが、データのことです。 電波が悪い、サブリやすいとか、これは、まあ、意外なあれだったんですね。サブリやすい学習者がそう言ってくれたんですね。例えばビデオをオフして自分が別のことをやっているとか。で、そこまで私たち、まあ、想像はしていたんですけれども、でも学習者が本人たちが自分からそう言ってくれたんですね。で、また教師たちは技術に慣れてないことが、まあ教師たちのやり方についての不満だ。 ということもあったんですね。で、教師側の意見としては、出席率が低い、電波が悪いとか、モニターしにくい、ずっと話しっぱなしで疲れるということがありました。で、また、調書も伺いました。で、学習者側からは、大学とのつながりで精神的に落ち着く。 自宅から授業で助かる。まあ、これコツ自体の話もありました。だからご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、だから大学だけで往復で3時間、4時間かかる学習者もいるので、そういう面は助かりますとい う, ふうに、えーまあ、意見がありました。また、新しい技術を学んでいると、あ, あと授業中のイ ン, インタラクションが十分あというコメントをいただきまして、教師側 は, はどこからでも授業ができると、休日で もう夜間でもできることは一つの重要なポイントとして取り上げています。実は今ほとん ど, あのほ と, んどというか多くの教師は週末も授業をしています。で、少年図のクラスをモニターしやすいです。ここは本当にあのあのモニターしやすいとしにくいよ方のコメントがありました。で、改善すべき点について学習者側からはデバイスやネットの確保です。で、授業時間、あるいは試験などは具体的なスケジュールが欲しい。 学習者中心の活動が増加してほしい。教師のオンライン授業の技術が な, なれることが期待されていて、教師側からは学科、大学からの明確なスケジュールやガイドラインが欲しい。学習者、教員両方のデバイスの確保、オンライン授業についての研修などがありました。 で、また、あの、私の、まあ、まあ、あの、あれですけども、また、まとめて、今、印象というか、あの、教師自身がオンライン授業になっていないことにあ、意識していないことが、あほとんどの教師のあ話からあ、あの、伝わってきました。で、オンライン授業のについて自由記述のところで、まあ、お、おいというか、とても興味深い発話がありました。で、学習者は、ロックダウンで本当に落ち着かない。 ああもう我慢できない。早くキャンパスに戻りたいということとああ、僕は友達が少ないですが、Zoom でクラスメイトの顔を見た瞬間、自分がまだ生きていると感じた。とかああ何もないよりオンライン授業でもあった方がいい。と結局、同じ授業をまた休室やってくれるでしょうというコメントがありまして、教師側からはああ、学生だけじゃない。僕たちもデバイスが足りない。恥ずかしくて言えないが、ところはほとんどの休憩期間は、 学生のためはいろんな、い、ま、ろ、あ、んなというか多少サポートがあります。あの、留学、あの同窓会から、大学から、機関からのサポートがありますけれども、えっ、ー、と、教師のためはほとんどないですね。で、ニューノーマルがノーマルになってからも、オンライン授業のメリットをまくりをすべきだとか、あと、教師研修のことが取り上げられていました。 で全体的なまとめとして、あの、課題としては、オンライン授業で有効なやり方を含む教師たちの日本語能力、教授法の知識を上達させることは一つの大事なことで、そういう、まあ、いろんな学生とか機関の徹底的な調査が必要と、日本語教育から教育研究、あと地域とか国レベルで、あの、みんなの位置づけ、あの、役割などを、あの、具体化することが課題で、一番最後のスライドにありますが、 えっと、これは、あの、日本語教育に携わる機関の座談会を提案したいと思います。これ、今まで私は在団のです、ね。日本大使館、あと、ま、ジェットローとかジャイカ、ま、知り合いの人々だろう。あの、一応、いろんな人との関わりも、ネットワークもありまして、ま、あ声をかけていますけれども、実は、えっと、今、ここ、一番、ああ、私から見ると、左の、<笑> 下側ですね。学科大学の3つの機関にも日本語を教育されていて、日本言語文化学科と日本研究学科、国際関係学科など。他にもいろんなところでいろんな目的で日本語教育が行われています。あのレベルも違うし、目的も違うし。だから、どこで何が期待されているか、私たちどこまでできるか。だから、そういうことは多分、携わる人々や機関の中で。 そういう一つ、座談会、まあ、ラウンテーブルディスカッションみたいなものがあったらいいな、というものを提案したいと思います。えっ、ー、と、多分15分、15分になってしまったかもしれませんが、ご清聴ありがとうございました。